OBC シーケンスタイマスタート、イニシャイリングオンボールコンピュータシーケンサー、駆動用電池起動、アクティベイティングダイマーバディス、SMSJ 点が、サービスモードサイジャイ gnition、第1段点が、リフトオフ。 革新的衛星技術実証3号機、QPSR3、QPSR4 を搭載したイプシロンロケット6号機は、2022年10月12日午前9時50分43秒に、宇之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。 Saturn VI with the i n n o v a t i v e Supply Technology Demonstration 3, QPS-SUN-3 and q p s s 4 on board lifted off from the Tronos Space Center at 9.5043 a.m. October 12, 2022 Japan Standard Time. 6号機は現在、初期飛行方位角を 126.5 度とし、徐々に南東方向の太平洋上へ飛行しています。 第, 二<音声>第2弾燃焼開始セカンステージモータイグニッション。